クらバやしアキこものノかガ第一話。福島県西合津町。アッコの実家は農家ばかりの土地柄で、アッコの家も、冬は父の出稼ぎで食いつないでいました。午後いだから、りんごさなくしてな。わがらのために生産法人、立ち上げっぺ。 初めて公然党共産党を名乗った父は農業員を36年勤め上げました。兄弟3人は目が見えなくなる弱子で、一人丈夫で生まれたアッコは畑仕事と家事を手伝う毎日でした。小学校6年生になると、何、アニャだち、全おにさなんのや、しだど。 いずれ法なんだど、ほれ。ならば母ちゃん、ほら、医者さんあっち、ほらほが治してやっから。あっこ。つうか、医大の金、ね、いぎなしにかがんだど、なんだら、看護師だな。中学校で、家の状況もわかってしまうあっこでありました。 第2話、中学校卒業後、福島県立北方高校に主席で入学。実家から20キロ離れた民家の屋根裏部屋で下宿生活が始まりました。学業はわがんねえ科目はねえ。部活はピンポン。普段は、大和屋旅館で中居のバイト、 日曜は実家で畑仕事。学位同生活費稼がねえど。すげえなあ三立の女だ。あんな子は見たことねえ。1979年春、舞台は京都に移ります。実は、アッコが京都に来ることになったきっかけは、 京都一律看護短大が日本で一番学費が安い看護の大学だったからです。京都に旅立つ前夜。看護、農家は食っていけね。しっかり手に食つけるまで帰ってくんな。わかったそして京都に来た12月に、 貧乏をを殴す社外にならねど。と、日本共産党に入党し、なんと当時、中行の民生同盟の委員長をしていた倉林豊さんに、19歳だったあっこから、うららが食わしたる。と、プロポーズし、看護学校を卒業して、間もなく21歳で結婚したのでした。 第3話、国家試験の勉強や実習で、看護学生3年生が慌ただしくなる秋に、京都市は学費値上げを発表しました。倉林先輩は3年生で忙しくても中心になって、値上げ反対運動を支えてくれました。値上げ反対の声明文を出そう 1982年の春無事看護師の国家試験に合格し現在三井ン中央病院当時右京病院に勤務しましたあんたはよく働くな看護師さん2人いるみたいやでいつも全力で働くアッコでした患者さんの成長に寄り添い感謝してもらえるのが嬉しい。 寝つけるまでいますからね。ほんまに朝まで寝れんかったらどうしよう。大丈夫ですよ。朝までいますからね。アッコがいるだけで、その輪が華やぐ。看護師は、自他共に認める、転職でした。私ってば、ほんと、看護師に向いてるわ。第4話。 医療の現場は素晴らしい職場ですが、決して生やさしいものではありません。産経どころか休憩で、きつい、汚い、危険、休暇が取れない、規則が厳しい、化粧が乗らない、薬に頼って生きている、根気が遅い、給料が安い、の看護師は、 やりがいはあるけど、大変やわ。離職を招き、看護師不足で夜勤が増加。慢性疲労を抱え、流産や早産が3割になる状態でした。そこでアッコは、労働組合でも中心になって、ナースウェーブに取り組みました。看護師大幅増員労働条件改善 看護師として人の役に立ちたい。働き続ける職場を作りたい。アッコは団体交渉に裏方、街頭宣伝の弁士と奮闘しました。そして1986年に妊産婦の夜勤禁止。92年に通常国会で看護師確保法が成立しました。看護師の処遇改善の法律は初めて。 嬉しかったなぁ。私生活では、看護師2年目で長男、2年後に長女を出産しました。同僚と協力して子育てもしました。ちなみに、うばもしていました。<笑>第5話、1994年、京都府会中京区の補欠選挙に、 日本共産党から立候補の要請を受けました。なんで私なんだろうようやく看護師の処遇改善を勝ち取ってこれからなのに。でも、政治の場で悪が政治家になって救える命もあるやないいいこと言うな、さすが親友。そうやろう職場の親友と語り合い。 立候補の決意をしたアッコでした。そして、たくさんの支援を受け、定数1の補欠選挙で、見事大勝利。1994年12月4日、アッコの質問で、京都の新生児死亡率が全国ワースト2位について、どうお考えですかこの質問をきっかけに、 京都府は実態調査に乗り出し、府内の病院に新生児集中治療室の設置が進み、第一日赤病院に母子救急センターが設置されました。たくさんの赤ちゃんの命が救えるようになったのです。計画の中止撤回を求めます。京都の景観、環境破壊、財政破綻につながります。何より財政難を理由に、 市民サービス切り捨てを進行させたことは許せません。高速道路計画の5路線中2路線は作られましたが、残る3路線はやめるべきと追求し、やっぱり計画は廃止します。と市長にも議会で明言させました。2900億円の無駄を回避できた。 また、あっこといえば、教職員の超過勤務問題にも徹底して立体を示し、追求し、改善させてきました。貫いてきた政治信条は、弱い者いじめは許さないそして、2013年夏、参議院選挙に立候補。国会に送り出してください よろしくお願いしますたくさんのご支援をいただき定数2の京都選挙区で15年ぶりに見事当選ありがとうございましたその後の活躍をダイジェストでご覧ください これね住民の声ですよ、しっかり答えていただきたい。そそれれははですねそれは今あ、えー、計画は未だそのままだということが重大だと思っております、えー。熊本地震と同規模の地震が起こりますとね、屋内退避そのものが命の危険に直結する計画になっている、危ないということを申し上げておきたいと思います。安倍内閣総理大臣 この避難計画にしてもです、ね、常に万全はない、つまり完全はないという気持ち で, です、ね、常に改善を、完全についてです、ね、検討し続けていくことが大切だろうと、このように考えています住民にね、えー、被爆をさせる、こんな避難計画で、ええかっていうことですよ、避難計画を了承した責任が私は総理にあると思いますので、しっかり答弁をいただきたいと。 住民一体どう逃げたらいいのか、これね、住民の声ですよ、しっかり答えていただきたい、いかがですかいずれにせよ、ですね、えー、常にこれ、完璧はないわけでございました常にわれわれで強化をしていく努力を重ねていきたいと思います初めて避難訓練がやられたっていうものだったんですよ。で現実これ紙の上ではできてても これ訓練いざやってみると何もかもうまくいかないと残された避難路が実は、えー、原発に向かう道路一本しかなかったっていうことが本当に明らかになったのであなたこんなこと知らないで本当に了承したのかと本当困った顔してました困っただけじゃダメなのよと見学はできてないってことを認めないとダメだと本当に認めさせるまで頑張らないといけないなって強く思いました 原発の再稼働を許さないいいっていう戦いがやっぱりね避難計画で現実リアルになればなるほどやっぱりあの地元でも反対の声が上がるっていう動きにつながっているっていうのは本当にこの事故後の後変化だと思いますその上やっぱり野党の中にも変化が起こって原発ゼロの法案が野党4党だけど出せたっていうそういう流れにも 一つ貢献できたかなと思います払いたくても払えないという切実な声が寄せられているところですこれ本当に重いということで中小企業小規模事業者本当にあの悲鳴の声を上げているわけですけれどもこの中小企業や小規模事業者にとって消費税どれほどの負担になっているかまず大臣の認識を伺いたいと思います麻生太郎財務大臣 指導とか勧告を実施させていただくのの、実効性のある対策というのを結構推進させていただいた と, ところだと思っておりますが、一括納付、差し押さえ、これね、いずれにしても直ちに営業中止になるっていうことじゃないでしょうか。あのご指摘になりましたとおり、ビシャタクイスとか、直ちにとかいう話ではなくて、あの適切に対応してまいりたいと考えておりますあこれ、せめてですね、窓口にしっかり置いていただきたいし、手引きも。あの 書書類かかななあんんのででですすねどうしても必要になるんですよそういうものは今節丁寧に活用されるように窓口にしっかり配置するこの徹底していただきたい字が小さいね大体これ読めん俺の俺の俺 の, 俺, の, 俺, の, 俺, の, 俺, の俺で読めんような字は小さい納 税, 納, 税納税してる人がしてる人の立場って大体高齢者が多いからね だから、ちょっとそこらのところもって、一緒に行った方がいいですよ、どうせ言うんだったら。ね、あ、はい、猶制度については、今までのお話の通りで、通りなんであって。これは全国の税務署の窓口に、そい、あの、備え付けるを言ってあるはずなんですけど、置いてないとすれば。これは我々としての落ち度だと思いますので、そこの点ではきちんと対応させていただきます。同時に、事務を起きさせるように指導します。国会議員。で、やっぱり、使いよう。使いが。 いいい国会議員にななりたいなって、すごくずっと思っててあの要は法律があっても国民が使えるのに使わせないとかあるわけよそれを国会であのこれはあの使えるものだっていうことで大臣の答弁を引き出したりすると動き出すそれで本当にあの動いたなと思ったのは。 あの消費税滞納で苦しんでる人たちがあの、えー、滞納の差し押さえを止めることができる制度があるっていうことを手術徹底させることができてそしたらそ の, そのままやったら差し押さえられて商売続けられんかったって人たちが6万件こいう制度使って、えー、滞納の差し押さえを止めることができた商売続けることができた。でそういういのは 本当に国会に使ってもらえてよかったなっていう体験そんな仕事をどんどん民主さんとか政権体とか運動する人たちと一緒になって国会の中で大事な答弁といういな仕事がどんどんできたらいいな